頑張りました。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。動物の写真ばっかり撮ってます。あでもわけじゃないけどね。はいそう、趣味が動物園なんで。趣味で撮ってらっしゃるんですか。うん、あの子供の時から動物園が好きで、でなぜか40歳になって、はい、ちょっと日本中の動物園行こうかなと思って、思い立ってそこから時間を見つけては。 いっぺんにまとめていくとつまんないんで、はいはあえて時間を置いて、ずっと。なんか、長く。日本旅行を楽しもうかなと思って。はい。一年間に四五箇所ぐらいのです。えもうちょっとかな。で、通ったら十何年か、かかって。一応、ある程度のサイトが全部回った。すごいですね。<笑>すごい。最初はどこに行かれたんですか。最初は仙台ですね。 その仙台だけかな雨降った あ, あともう一か所あるわ仙台ともう一か所だけは雨降ったけど全部で60か所近く回って2か所雨 で, で仙台は雨のせいであんまり取れなかったから、はい、これ全部回り終わった後にもう一回来ようと思って、はい、もう一回最後に行ったあそしたら12年も経ってるから、はい、動物園が勝手に進化してて、うんうん、勝手に進化っていうかこう 動物園を改造したてで、あのすごく綺麗だけど閑散としてたや、動物園が、あの木々が、動物自体は変わらず、動物は死んだり生きたり途中で地震があったりとかあったから変わったんだろうけど、それよりも動物園がこう木々が大きくなってる、十二年分大きくなってるから全部大きくなって、すごくなんかこう森の豊かな動物園だって。っ<笑> れあ動物にはちょっと結構いいですそれいうが、ん、すごくいいと最初行った時はなんか雨降ってたし、はい、なんか木も植えたてばっかりだったからうっといなんか細 い, 木ったりいじそれがはもう森みたいになってこう森の向こうにちっちゃく象がいたり主人、うん、がこう木の陰に隠れたりってする動物になって<笑>すごい面白かった犬もなんですよ、うんなんか 本当は回ったところ も, もう一回回ったらもっと面白いかもしれないけど、はい、ちょっともう12年ぐらいかかるは、はい、どうつうあそ私はたまたまその今回のえっ、ー、と新井のタイでする、うん、あのなんだっけあ動物園をそのパタ動物園っていうタイの動物園をテーマにした、うん 天井やるんですけど、まあ、今回たまたま動物園っていう感じで特にあの以前動物が動物は好きなんですけど動物園にすごく行ってたタイプではないんですけど逆に言うと動物が好きだからあんまり動物園に行けなかったタイプっていう感じで小さい頃に行ったけどでまあ上京してきて十何ちょっと前なんですけど上野動物園に行ったっきり十何年動物園に行かず。い で今年そのタイで知人に連れてもらったバンコクの動物園が結構衝撃だったので ど, どういう感じで衝撃うっえっ、ー、とデパートのタイのデパートの上にあって、うん、屋上にあるんですけど屋上が8階 で, でその下が7階で7階とあ、まあ、その下にはほん洋服ってたりとか普通に日用雑貨下着とか。うんうん 普通に化粧品場とか、まあ、昔日本のドデパートの上には遊 園,、ね、遊, 園遊園地があったような感じ で, そ, う で,、ね そ, うでね、それが動物園になってた、はい、しかもほぼそのデパート自体も寂れててジムとかあるけど誰もいないみたいな<笑>暗い感じは日本も動物園動物園じゃないデパートの上って大抵ペットショップがあったりあ本当です、ね、今も植物園、はい、植物とか売ってたり。あ ガーデニング用の植物だったりするけど、はい、もう本格的な動物園は全部動物。<笑>もう鳥とかすごい作られてて、しかも狭いんでね、あの百貨店の今さしかないん、ね、で、しかもその中心部じゃない郊外の六十年代ぐらいに作られた建物なんで、なるほど。うん、ちょっと狭い。今後はそこはどうなるんだろう。どうなるんですかね。ちょっとわからないですけど、も。 多分何も周りの人からは結構旅行者とかはどうなのみたいなこのままでいいのかみたいな私みたいに私もちょっと疑問を感じてるんですけどそういうなんかサイトが立ち上げられてたりとか動画がアップされてたりはするんですけど動物の種類はそんなに私が見たのは行った時点ではと鳥とか。 猿 と, か鳥猿ああと、えそうタイはにいってゾウがほんと街な上にはいないかけどい、ね、相手が行くといっぱいいるし。<笑> トレッキングもしたことあって、うんうんあのー、田舎の方のチェ ン,、うん、チェンマイチェンマイかチェンライかどっちだっけなで、うん、山のトレッキングをしたりしたことあって、えー、あだから結構触れ合ってた同期には、えー、いいだから野 生, 野生じゃな い, ゃない、ね も, うね、もう飼育されて<笑>もう本当とになんかペットみたいペットか な, なんかみんな仕事してる感じ、えー、あじゃあほ本当生活と一緒に共にいるぞみたいな。 だから動物の家があって、昼間はさあみんなで出かけて観光客を乗せるためにその相手ではそのゾのその飼育場も見に行ったのね。飼育場っていうかその飼ってるところも。でそこであの実は僕。 アーティストのジャケット撮影で買いに行ったから、はい、で動物象と一緒に撮りましょうって話で、うん、象を借りる手はずを撮って、はい、でじゃあ象を借りるなら象をとりあえずリクエストするために見に行こうって、はいうん、象を飼ってるところに見に行って、うん、的な感じ で, ソロキャン で, <笑>でサイズとか顔とか見て、はい、じゃあこの子って選んで。えー、顔もちゃんと見るんですねそうみ <笑>でちょうどアーティストが背中に乗ったり上に乗ったりするから、はいまあ、それにちょうどいいサイズとか画面に大きすぎてもねそうですねちょっとバラン ス, ランス悪いから そ, するですいそれにちょうどいいこう探しに行ってなんでこう普段の生活してる、はい、そのうたちが生活してる場所も見に行ったわけ。うん、ただちゃんとこうみんとみなな一列になってて道路を歩いて、はいその 普段生活してるところから、てく、てく、てく、歩いて、観光スポットまで行くわけよ<笑>。で、そこまで行くと、この観光観客が来て、うんはい、もうカールガール、こう、の、背中にとっては。街を、ああいうタイの街を回る。そう、そう、そう、そう、そう、そう。もうす、か す, <笑><笑>もうすごい可愛い。か可愛いですね、うん。で、家に行って、で, ね、で、小僧が。 ちっちゃいゾウがそんなにガチガチに縛られてないから僕らのところに遊んで遊んでってくるわけで、えー、わいいでむちゃ可愛 い, いわけって<笑>当たってくるそしたらそば、えー、にいる 親, 親ゾウまあその子の親じゃないみたいだけど、はい、大人のゾウがお尻をパンって尻尾であの鼻で叩いて。えー<笑> でいい、それで、あの、ひゅってなるとかね、うん、まあ、その、そこにはね、ちっちゃいミニマルな生活が存在している。るちょっと面白かった。ちょっと、かなり興味深ない、うん今。屋上にゾンがいないのは当たり前。<笑>あの、以前、とら、いたらしいです。とらわれた。そうなんです。ちょっと写真があるんで。はい。忘れないですね、<笑>写真で撮ってる。る写真をちょっといくつか。 そのー、バタ動物園っていうかうんあすごいこれがちょっとグーグルーアースで見たやつなんですけどへ、えー<笑>これはアースなんで、この高速道路みたいな やつえー、この下にさらに道路があるんですよね下にマックとか普通にある感じ で, あで下が入ってこの長いレベーッーで登っていくと上にここにそうなんですあるんですここが多分ヘビとかちょっと夜行性の動ツがいる感じですねえそのドの中にヘビがいるんだんヘリもうに三メに3メートルぐらいのヘビとかがもうすごいんですよねえこんなにいるんだって。 区切られていっぱ い, いっぱさらにコウモリとかいてああでもその夜行性のところは結構雑っていうか普通に動物と一緒にゴキブリとかも結構一緒にいたりとかして<笑><笑>結構かわいそうな一匹だけ檻の中にいるとかそのさらに上を行くと、えっと、そのさっき言ってた鳥とか。ああ えー、え、この下の広いとこじゃないよ。あの上のあこっちかな。<笑>あ、これですね。これですね。<笑>あれもあれ？えどっちにもいるの。こっちもいた。あ、こっちかな。こっちですかね。あ、こっちかな。すみません。こっちですね。確かにこれ狭いですね。あとね、ここが夜行性かな？あ、下が野放生。これなんだろう。そうですね。緑があるからこれですね。あとフラミンゴいます。フラミン ゴ, ミンゴと<笑>フラミンゴ。前はクマとか。 これはもういたみたいなんですけど、今はちょっともういなくなってし な, な, ないなかったペットショップになってるわけじゃないのじゃないですよね、本当にお金があってお金払ったら買えるとかじゃなくてじゃないですよねなんかペットショップはないけど、な ん, か お, ななんかお着物とかのお土産は雑にすごい置いてあるんですねここ一回、ここです入り口 こ, こ, であこれが高速道路ですそうなんです、この上に取っててあ。 結構排気ガスとか大丈夫かここは、うん、そんな感じです 虎っぽい鳥は多いですは入るじゃん<笑>あこれはちょっといただいた写真なんですけあ、はい、前はいたとそうなんですすごいガリガリなこの時は<笑>ガリガリだガリガリな状態でちょっと死んじゃったんだろうな、えー、俺、歌はいるんだあ今も、はい、います虎だけいただいたの あ、はい、あ、すみませんこれはいただきましたん青キツネトルこの子も。マンドリルあ、マンドリルって言うんですね、ちょっと名前が<笑>この子も今いないみたいで、これもらったやつ、あ, あと豚ももらいますかね豚もいなくなっちゃってましたねこれアク豚みたいな、なんかアジアの豚だよね あ, あそうなんですね、この、なんか反転がある感じですか、ねうん この子も今いない感じですこれがさっき言ってた真ん の, のこれもともと爬虫類系がいたと思われるんですけどこの中何もいなくてやっぱアートセンクターが入ってなんか華やかで可愛いくしないとダメだよね、はい、ちょっと本当は大変なことですね<笑>これね私がいた時雑貌少しすぎて怖いもんね<笑>スタッフの人とかもいなくて私一人でなんかお化けやすくてちょっと この奥に行くとコウモリとかのブースがあってそこはもう電気すらないっていう感じですなるほどはいこんな感じで羊とかこ の, この鳥とかをちょっともうストレスで結構かぶさわさわすごい人が来ると結構バタバタしちゃう感じですかね、はい ひどいね。ちょっと確かにそうなんですよね。もうなんか顔が顔がやばいな。なんか楽しいのかなとかも、ちょっと目とか見ちゃうと悲しい感じに。確かにそうなんです。だけどこの状態に猿は結構増え続けてるみたいで。 だ、ね、からガリガリ、ねね、<笑> こ, <笑>ここでちょっと展示が生まれたというか企画がちょっとこれはちょっとパンチが効いてるなって そうなんですねあのいつもスケッチブック、まあ、どうせならスケッチしようみたいな話を、うんまあ、そのタイの人と話してて、うんまあ、その方がたまたま、まあ、その方もアーティストでキュレーションをしてたので、うんで企画をやろうっていうことにそうか そ, うそのおかげでそれは展示はどのあたりだ ここ人がいない方でやれたらもうすごい楽し私的にはかなりやったって感じですけど、うんあまあ、ちょっとギャラリーは、えーとまあ、バンコクの中心のパタダノブでちょっと逆側というか、うんうん、ちょっと離れたところ、うん、近いといえば近いですけど、まあ、近いとは近いでですすよねねそうこが言えば川崎みたいな感じが。 川<笑>崎 そ, <笑>そんな感じですよね。<笑>そんな感じですね。すね川崎ちょっと手前横浜ぐらいな 乗, <笑>乗り的には一緒ですかね、ま、一緒ですね<笑>川。川向こうな感じだもん、ね。そうな感じですね。はい。はい、そうなんです。総合的な。そうか。はい、近所は歩いたことあるけど。 まさかこんなところには連れると思わないですよね 動, 動物園があるとはしかもなんかネットで見ても「星2つ」とかなってるんで<笑><笑>何か意図していかなきゃいかないそうで す, よ、ね、厳しい感じですけどデパートのオーナーが好きでやってる場合が多いんじゃないかなあそうだと思います、うん、なんかカメラとか大きいの持ってると<笑>そのなんかジャーナリストを警戒してるらしくてああちょっとあのスタッフの方がそわそわ あの日本人何やってんのみたいな。感じにはすごい、なんかフレンドリー話しかけててくれますけど、何やってんのみたいな。へえ、怖がるよね。そうですね、ちょっと言われるんじゃないかな。かダメなことやってる意識はあ る, のかなあると思います、多、うん、日本でも、その老人によっては。その。変わっていい環境の基準がどんどんできてきてて。ああうん それを満たしてないところは、その動物がなくなると、もう飼えなくなったり、はい。ああ、そうなんですね、うん。え、なくな、じゃ飼ってたけど、もうなくなった時点でそう。もう、あの生きてる間はもう仕方ないになってて。例えば、井の頭動物に、はい、花子去年亡くなった。えー、花子が亡くなっても、もあそこにはもう二度と象は来ない。ああ、そうなんだ。そう、だって動物、その。 花子を飼っていい環境、花子じゃないわけか、象を飼っていい環境ではないかったと、うん、で、飼ってるで。長生きするじゃん、象なんて60年とか70年とか生きるから、うんね、その中でずっと、うん一人最後、一人、ずっと一人。二、うんうん、頭飼えるサイズでもないし、うん、でましてや、飼い足しはできないわけ。うんうんうん、引き取り手があったら、本当はいい環境に移してあげた方が良かったかもしれないけど、 みんなも花子好きだったかし、ね、ずっといるっていうだから生きている間に環境を良くしてあげればねもしかしたら次の子けど象を飼う環境ってすごく厳しくなっててああそうなんですね、うん、下がコンクリートじゃもうダメになったりとかオ、えー、スとメスは絶対両つがいで飼わなきゃいけないとかんなんか細かいルールがいっぱいあってやっぱり生きていく最低限の、うん、そ う, 最低限そうですよね 国際法があるかどうかは知らないけど、その暗黙のルールがあって、こういうところもなくなったらもうそれで終わりなんじゃないかな。ああかなな鳥ははとりあえず鳥はすごくいいね。で、鳥に対してのあれがないからじゃないかな。そうですね。うん、で、サとか鳥はバンバン増えたりするとすれば、それは繁殖。 はい、させててるるっていううふにも言えるし、うんうんそうですね、極端なこと言うといっぱい生まれると、はい、あちこち売ってるのかもしれないし、ね、ああそれはありそう、ね、<笑>そうですよ ね, ちょっとすねブリーダーをしてる状態になってる、はい、なんか昨日ちょっと調べててタ、うん、イの虎について、うんうん、その一倍してるんじゃないですかみた<笑>なのを見かけましたねだから<笑>そそ袖目的でまず買って、はい。 で立ちかね、その子だって白線にするためにとかの目的があってここにあるのかもしれない。あるかもしれない、うん。ちょっと否定はできない雰囲気は。確かにブラックだね。本当ですね。つながってるかもし、ね、れ結構なんか、まあただ動物園がちょっとあんまり悲しくなるからいけないって感じで行かなかった、うん。次にここに行ってから、うん、そういうことについてちょっと。 例えば、さっきおっしゃってた井の頭公園の像もそうだなっていうふうになんか意外と普通にいるんであのそれが別に普通で彼らには問題ないだと思ってたんだけど、うん、結構考えてみると、うん、これとの差がほんのちょっとの差かもしれない、うん、日本の動物園も劣悪環境のところにいる子たちもいるから、うんはい、けどさすがに日本はその。 ある程度そこのルールを守らないと、うん、もう動物が輸入できなくなるので、ねうん、ルールがいっぱいあって受け入れ体制がちゃんとできてなかったら、うん、売ってくれないから、うん、ちゃんとさっき言ようなよそうそういうこともちゃんとね<笑>、うん、そうあ私それを知らなかったんですよ、ね、たったさっきまで知らなくて、うん、まさか「え日本でそういうのあるんですか?」みたいな、うん、結構普通に動物園に子どもが行ったりとか まさかなって、そういう環境だったんだなっていうのが、そうなんねうん。まあ日本中回ってみてやっぱ本当に運命の差がある動物園によってねうん、日本の動物園の入場料が安すぎる。あ、そうなんひど、ね、いとこ300円だから、ね。え、300円<笑>。すごい安いです。ロンドンなら3000円で。えー。 それはちょっとね若いカップルがさ、4時間も5時間もイチャイチャしてられるのによ。<笑>本当ですね。映画一本1800円だっつうのね。本当ですね。動物の命あれ、ね、<笑>ですか、ね、ら。そうですよ。けどあのすごい難しいところです。それは動物園ってあの公益団体って公益団体というかまあ市とか。 県とかがが運営してる方多いよ、ねはいうんうん、で、それって市民の税金からやってるから あ, あまりそこで利益が上がると市としてはなんかメンツというか、はい、面目みたいな。税金も出してる、ね、税金も出してる儲かっててみたいなこととかすごい難しいもう本当ににんか<笑><笑>だ誰のためなんだっていう話になってくる。 それなんか生き物の命を挟んでそこを ち, ょっとそうそうちゃんとね僕は入場料をしっかり取ってせめて映画がないぐらい分はねもらってもいいし、ねね、だって子供タただにしてあげてんだからこれはいいと思うんだけどねそうですよ ね, そ で, すよねで僕はそ の, <笑><笑><笑>そのっ<笑><笑><笑>せっかくだからちらっと僕の写真もお願いしますすごい 動物園を回って撮った写真をリッチというそういうソフトで見ると簡単に見れ、お野、ね、<笑>生鳥だ全く違うちょっとだけマックね、はい、まあこれ野生ばこれがなくなるすごい安 い, い<笑>これをこうやって見ると。 えこれどこですか。これは沖縄のこれがアグンブって言っていい沖縄特産の豚なの、はい。でこの子はイノシシで。えあ違う<笑>違うやつ。<笑>ダメダメな気がするんだけどこれイノシシな。はいえー、でこの子は彼女のことを大好きみたい で, いいで、ね、ずっと後応援するんだけどあまあその。 余計ないいろ、ね、ろ<笑><笑>いい心がこんなにあっっっったたんで<笑>ちょととと面白かったかかいいマレーバクももこうやってその綱場の場環境とか綱浴びとかもするののねでそういういいいをろんななな条件を満たさないとにすごいすごいその ま, ままで今そうかわいい 不思議ですね、そすね空間が、ねはい、だけどこう日本の動物園意外とこうどんどんどんどん手が入ってきてう敷地があるところはなるべくそういうふうにこういう石ってさシマウマは飛び越えられるんだけど、うんうんうん、キリン越えれない。 え、あのだ<笑>からバランスかして倒れちゃうか ら,、えー、からか本当にキリンをあの動かさないようにするのは簡単なそうなんですよ、ね、<笑><笑>すごい<笑>かわいいですねそうでライオンだってさもうちょっとこのこの動物園の名前は何だっけなこれは戸辺動物園ってあの愛媛の動物園へ、ねはい、えー だから人間がこう生生活感を覗いている状態になるような環境づくりが、うんうん、こうすべての動物園ではないけどこうやってみんな努力して作り出してる。はい、結構なんか普通の山っぽい雰囲気になってますもんね。えー、はあかわいい。そうなん。えーそのダチョウと一緒に い, たい、ね、に緒にてもいいですね。うん すごいここも結構広い。サインの数も多いしね。1、2、3、4、5。見えてるだけでうい音もいるからね。なんか広いとちょっと安心します。そう、そうなの。良 か, かったみたいな。え、すごい。毛な長 い, そうすごい。多分だいぶ長いんじゃない、えー、初めて見た。オラウータンの環境はあんまりよくない。けどオラウータンは接して見てるとすごいね。 なんかテレパシーでしゃべれるんじゃないかと思うぐらいな時があるさっきの写真とかあってえっって控えしたくなるような目をして、ね、目が す, いす、ね、わらびいあえこいな普通にいるんですねわらびわこれでもり織りと か, とかここに溝があって、はい、これは大阪の天王寺だったと思うけどあ違うかこれはああ確日本平ら動物園だあ。 コ ン, クリートね、コンクリートだけだとやっぱりきついよねこれ 布, 布切れで遊んでるのね、はい、環境がちょっと硬くて痛い で, しょうょですよねどこに移動してもそうなの同じってい う, うこれはちょっと面白いあのえー、っと豊橋の動物園だけど、はい、ピンク色なのここうが象が、うん、ああカバーがで向こうに 柵とかプールとかっていうものだけの差で、うんはい、一切縦の折りをなくしてすごい広い草原の中にカバがいてシマモがいてキリンがいてみたいなことが、うん、すごい広いんですねここそう結構広いへえー、すごい綺麗ここを通すの多いい、ね、あー、うんまあかわい可かわいいかわ、はいい、うん こここういううういいいい遊び道具のののの方がががちょっっっとホッとすするるるよねあーそうですねねそそででオラウははて猫みたな、えー、イオンももれれり中でそう自然界ではあえ広宮崎にあるフェニックス・ドーブセット。はいうんこれ とうんかいいなんかど緑がある時の安心感がちょっと、うん、<笑>そうどの動物も本当にその緑があることだけですごい安心です、えー、本当ですよね、うん、それが本来のすごさですよね、えー、向こうに見ると桜島ってここ鹿児島にある動物園で、はいえー、噴火すると灰が降ってくるらしいん で, ここ で, ですか、ねここまで ものすごいこれ玉動物公園っていうところにあるんだけど、はい、奥多摩にあるんだけどこのねこの窓ガラスがあるこの枠があるんだけど、はい、ここ人がいっぱいいるわけ、はい、あそこに映ってるけど<笑>、ね、でこの子の檻は死ぬほど広いね こ, のここの左側に、はい、あの小山ぐ 小山があるぐらい広いわけです。なのにそこにみんな暮らしてるんだよ。そこでみんな佇んだり、な、は、た、い、ぼっこしてたに必ずこの辺りでみんなを見てるやつがいる。だからねこっち側が見られているんですね。なん、ね、なんだろう。多摩動物園多摩動物園のその檻、そのチーターのところ本当に。 広くて緑が豊かで確かにそっちに行っちゃいそうですよねそう繁殖もしてるらしく子 供,、はい、子供と一緒にじゃれたり遊んだりしてるのもいいんだけどここで監視するようにみんなを見てて、はい、やつがいるいすねこれも玉座くつくない広いこんなそうすごく広い、えー、知らなかったです ぜひタマドウツクにいったらなんかちょっとホッとする。ホッとするしますかね。うん、あのそよ日本にあるサハリーパークのモデルになったところなんで。んああそうなんでここでライオンバスとかが走り出して。はい、あそうなんだえ。知らなかった。ど<笑>うせ親父みた い, ないううになってる。いやいいですね。ちょっと安心しますね。けどなんか。 いろんなこう劣悪だったり良かったりって環境の中でもその子たちがこう暮らしてる感じがやっぱりちょっとによってそのなんかこうなんだろうなホッとする瞬間がいっぱいあってまあそうなのただ辛いだけじゃなくて。 やっぱり動物園行くと子供たちの笑顔があってそう、ね、そうわーって盛り上がって、はい、わーって人がいっぱい集まってや、うん、って騒いでるのを見るとあ君たちいい仕事してるねって思うのね彼らに対してで真逆でさっきのパタと一緒なんだけど全然、はい、人がいない動物園があるよたまにああありそうですねでいやーほんと なんか仕事したい逆にですか、ね、そう、えー、動物たちも こ, う、ねうん、ここで暮らしていることがそのものが仕事をしてるんじゃないかと思う致命的な感じですね命的な で, で彼ら望んでここに来たわけではないだろうけどうもう美味しいご飯食べれて死ぬ危険がなくて例えばキリンだって自然界だとせいぜい10 年, 10年から15年ぐらいしか生きてないよね、うん まあ、動物園で生きてるのは20年から25年生きるから、えーえー、やっぱりそのそ平均年齢の話なんで小さ、はい時、まあ、に襲われたり壊れたりする子が多いから平均年齢が自然界では低いんだろうけどうすごいちょっとそれを聞くとまた可能、まあ、新しい話が、まあまあ、できますね。す人へに全部が悪いいとも思えないし じゃ あ, じゃあ ど, うどういう形であることが当然として美しいかなとかいいかなと思うところに、ね、みんながなんとなくなればね動物園いっぱい見てるとあ人間社会と一緒だなと思う、えー、みんなとらわれてないつもりかもしれないけどとらわれていてはた、うん、からみると。はいで 幸せじゃないと思い込んでる動物もいるしどこで暮らしていると幸せと思ってそうな動物もいるわけ。うん そ, かなんかそ う,、ね そ, れね、そ, うそれぞれの、うん、人みたいですね。うん、まあど人間の都合とかで移動させられたり、はい、狭いところに入れられたりっていうことはあるかもしれないけど、うんうん、もう本当に変な話だけど。うん 夕方四時になるとみんな部屋に入りだがって。ええー、すごい。<笑>でも日々の流れが、ね家。家のゲートがあってさ、<笑>そこにの前でみんなウロウロするの。<笑>早く中に入れろっ て, 言って。<笑>ええー、仕事みたいです。そうそうそう。仕事から帰って家に帰るみたいに。<笑>ええー。キリンなんて全然寝ないからどこにだっていいと思うんだけど。はい。はい やっぱりこう家に入ってかかるんだよね。ええあじゃあ別なんですか、ね。なんか安心するんじゃないかなやっぱり狭いところとかの方が。うん あ, あ確かにこう身を守ってる感じですね。そう夜の間とかの安全な感じとか。そこはなんかもう本能なんですかね。うんなんかそこに慣れてるからか。ああ。 えー、そうな ん, だなんかじゃあそのずっと降りにいるわけじゃなくて、うん、そのこういう広いところにいるわけじゃなくてああいう中に入ってんのね夜は。ああけどそうです、ね、こ, この子たちはもうゲートがすぐ近くだからすぐ入れるだろうけど、うん、やっぱりでっかい動物とか熊、うん、とか、はい、みんなそうだけど夕方4時になるともう自分の。 家の部屋の入り口分かってて、えーえー、早く開けろよ早く開けろよってずっとこうやってるいなんですよ、ね。うん うん、暑いから噴霧器で水蒸気がバーッと出てその不思議な日除けのネットとかしてくれてて、えー、これずらしやかなこれ広いでしょで、ね、高知の野市動物園ってとこでうもうそうそすごい広い本当に広そうですねなんか、うん、日本じゃないみたいなうけどこれ夕方だと思うよ 開いた開いた。これ入りたがってる。日本にこんなに動物他 い,、ね、いっぱいる い, ぱいるんですよ。本当に。あとね、目が合う動物と。 全く無視するやつと<笑>いる。何が合いやすいか。なんでだろうな<音声><音声>。なんか次に行こうと思っているところとかあります。どうせね。はい。 あの上野<笑>ってところがリニューアルしたらすごく良くなったという噂を聞いたんで山口県山口県ああ山口ですねうん山口はと徳山っていうところに1個行ってて、はい、うんで上部に行くか徳山に行くかって天秤にかけて残念ながら徳山に行っちゃったからまあいいかなと思って行ってなかったんだけど、はいはい なんか風の噂でウで雨弁が今ったっていうから<笑>あじゃあ行かねばですね行ってみようかなとは思ってあとは海外う ん, うんはい海外だたと思っ ま, まあ今んとこ取り に, には行ってなくて見に行くだけなんで、はい、この間は台湾に行ってきてああそうなんですか台 湾, 台湾も結構大きくて台湾もたすごい力力 い, い, い, いますいますいます結構ほとんど いろんな動物いましたね。暖、え、か、ー、いから飼いやすいんだよ。ああでもそんな感じがちょっとします。<笑>日本は結構気候が、ね、そう。だから春に北海道行ったんだけど寒そうだったもん。寒いですよね。四<笑>月とか五月だったけど四月だっけなもう象なんて毛がないからね日焼け肌でしょ。めっか<笑>ちゃ寒くわいそうですねちょっと。 うん、うもりないでお刺身見せっかくなんでもしかして描いた絵が当たり見してください。<笑> それ、生で見ながら描くの見ながらと、まあ、ちょっと写真見ながらもあるんですけど、普段はペインティングで結構、なて言うんですか、2メートルぐらいのやつとか描いてたんですけどあ、それも動物で、今回はあえて、このちっちゃいノートで、ーニングををしてて展示をするっていうなるほどちょっとエモーショナルな感じで、いいね、強い。 てるとあんまり明るい感じのなるべく早くその感情を書き込んでいくっていうか、まあ、できれば1分以内で。 決めたは書いた方がいいと思ってます、ね。なるほど。そうだよね。もう可愛くしたいとか殺してもなんか感情もどけになって書くっていう。も、うん、今はすごい書いてます。いい<笑>ち。ちょっと真逆なあれかもしれないですけど、うん。動物の見方っていうか。 私は動物園に出せるとそうなのかもしれないですけどこれを300枚描いてこの展示するんですね2018年の2月のタイでこれはいいねあ本当ですかありがとうございますさっきの痩せ細ってたこう寝るのにうん<笑>うん<笑> ちょっと見なかった。<笑>ちょっと怖い感じですけど。なるほど。はい。マンドリルは怖くていいと思うよ。怖い感じですね。全、え、体、ーうん、的に。あと、ライオンみたいに強いんで。あ、そうなんですか。集団で、襲うんだよ。えー、えー、怖い、私一回野生の、タイの島で、見たことあります。本当ですか。はい、あ、じゃあ、危ないですね。怖いですよ。 確かかに何匹かでいますかか、うん、匹ぐらいいいいなちちっちゃい子供ととお母さんうああ、ねて、うん、すごく目が印象的だ。 私自身結構動物っぽい性格っていうか結構自由奔放で<笑>なんかちょっとなんかお互い感じられるものがあるんじゃないかっていうところも踏まえ私なりの解釈で描くというその、まあ、そっからい今それ<笑>それ そ, のそれにええ手がついてくるんだから いいよ、ね、いやでも写真がちょっと撮れば写真もいいですねいや写真のまあけどそのエモーショナル要素が逆に薄くなる、うん、なりがちだから実際はそうなんです、ね、リアルが映りすぎるからあそっかそう僕らが持った感情が乗りにくいっていうかね、うんうんうん、まあうまい人は乗せていくんだろうけど、はい 載せにくいどうしてもこう複写したり、はい、あのコピーしたりしてるようにしか見えないじゃ ん, んだから僕らはやっぱり普通に撮ってたんでは多分それがあのエモーショナルなもの要素を載せれないっていうかねじゃあその周りの雰囲気 含 め, 含めたりとかやっぱりちょっと手加えたりとかああでも絵でいうと目だけすごい強く描いたりとか、うん、そうかそういう感じですねそうですね写真って誰でも撮ってるけどで、ね、もすごい難しいなんかプロの方はすごいなって思いますね、うん、そうなんだよねうそうなんだよね俺高校の時は絵を描いてたんですよあそうなんですかで、うん あまりもうまいやつが横にいたからちょっとやめようかなと思って<笑>なんか絵のうまい下手いが分かんない時期になんかあまりにも絵を描くやつと一緒に並ぶとダメなんだよね、はい、私も高校生の時に同じような気持ちになったことありますりそうなん だ, だから今思えば全然良かったじゃんと思うんだけど、うんはい あの写真みたいな絵を描くやつがいたりこっちにはもう線が「ま、はい、前上下で描いたの?」っていうような線等で影をつけていくやつとか、えーはい、もう結構高校生の間には本当に面白いのがいっぱいいたのも、うん、あり結構特別な環境だったんです 美, 美術部じゃなくて、はい、デザイン科だったのね、えー、だから高校 で, で, すか高校でだから、うん こう頭のまっ<笑>絵が好きな、ね、そうだからあの 美, 術美術のこととか分かんないけど、うん、絵がうまいみたいな美術って何って油も何もやらないからやるのはポスターカラーで描くだけだしであとはデッサンでしょ、はい、友達の教科書が あいあ<笑>もう気持ち悪いよなうな、ん、美術部には多分ないと思うんだよね、うん、あんまり逆にですね逆にそうあの友達の教科書見ると、うん、もう字読めないぐらい絵を描いて、うん、ノート取るのもあの地図とかも地図をめっちゃ描くけど内容分かってないてて<笑><笑>そんな感じそんなやつらがっかりねでねあまりにもみんなちょっと 器用にうまいしちょっと僕はもうちょっとなんかん、ねうん、違う方がいいかなと思って写真と<笑>撮ったら、はいまあ、どのスピード感が合うかなと思ってその1分で描くとかってことができたら、うんうん、もうちょっと続けたかもしれないけどス、うんね、ののはすごフ い, いいかもすが、うん、ピカソもすごい速かったもんねあとそうなんですか。らあの人、うん あ っ, てーっと書き上げて す, すごいスピード感が な,、うん、なんかやっぱり速さで書くかちょっと考えるかどっちかなんかなっちょっと、うん、思いました、ね、かあのそこは僕はね、まあ、今はわかんないけど<笑>それでね<笑> しですね、すごくあのそうなんですその今話してた動物園からの展示になったっていう 話,、うんうん、っっいう話の、うん、今回初海外個展なんですけど実はずっと東京でああの活動してて。うん 今回ご円があってタイムで固定することになって今ちょうど1週間前ぐらいですかねちょっとクラウドファンディングを立ち上げましてなるほどそうなんですやっぱちょっと1人だけでは費用の値とかいうふ負担できないってことでそれもありその話からあのなんて言うんですか今日ここまでお話しできる 機械まで来れたってそうかクラウドファンディングは、はい、なんかこう目標とか、はいあのまあ、金額じゃなくて、うん、もうこういうことをやりたいとかってうと、はいう ど, どこまでどうやるっていうのがんかはああります、まあ、その単純な面単純な経済的な面と転じ合るにあたってあと、うん あのよく聞かれるのがその動物園ってやってると動物を私解放したいっていうふうに、うんうん、あのテキストで結構パ、うん、ンニングのページに載ってて、うんうんまあ、でもそれをみんな「え本当に解放するしてどうなるの?」ってなんですけど、うん、あそれはえっと動物は解放したいの私は自分の中でその動物を描くことによって動物の目を解放したくって。うん しいな<笑>動物を解放するんじゃないんだけど、うん、その展示をすることによって、うん、動物を人の気持ちを変えることによって動物が解放されるんじゃないかなるほどっていうところでその展示を成功させたい完璧に成功させたい一応決まってるんですけど、うん、っていうのの目標と。 まあとそのまあそこで終わったらちょっと続けないとい意味がないんで、うん、その次に活動つ受けて発信力をより強くするっていうための目標を立てて今<笑>ファンディングをやってます。はい、ちょっと話がで<笑><笑>すね、その下手ですね。<笑>いいねあの引<笑>きが下手い、ね、下手なんで。全聞き出し切れてない。書くのはいいんですけど話すのが。確かに私。<笑> ちょっとですね。余計な脱線はいっぱいするけど<笑>大事な話しかできないというの難しいん、ね、だけどそのそタイでの展示でのクラウドファンディングで、はいはい、こうそこに参加してくれる人には何かああそうですね結構そのファンディングが日本の、うん、日本からしかちょっとできないファンディングなんで、うん、き 来てくださってどうっていうのはちょっと内容には出てないんですけど、うん、えっ、ー、とそのそれぞれその保険に結びつけたギフトのお返しとかはあります。うん、それぞれ、はい、それぞれ、ねうん。まあみんなそのそう<笑>プランとか、はい、こう思い。 にどこまで賛同してくれるかだからそ、ね。その思いの。そのさっき今聞いたけど。もうちょっと詳しくというか。それに乗りたいと思わせる。そうですね。なんなんだろうな。みんなはタイのその展示には行けないかもしれないじゃないですか。ちょっと難しいですよね。うん、バンコクに行ける人たちだけしか、うん。 それれに参加してくれないんだとやっぱり足りないだろうし、はい、かといって そ, のそこでやそんな遠いところでやる点に対して、うん、じゃあ 何, 何がこう感情としての思いだけでもいいけどどこにどう別にボランティアじゃないから何、はい、かこう画像ドンディングとして。 ありがとうございます。これ閉じるかはい あいつですね、その、ふだんあるんだ。あります。<笑>ち 動物の気持ちを強く人に伝えるためで、うん、大きい作品とかは作らない。こ の, このサイズで生産百。よりリアル感を伝えるために馴染みのある紙で。 私みたいに、えー、社会的な内容を打ち出したい人コンセプチュアルアートが主に取り扱っているみたいなのにで、て中身こんな感じこれ前回やってた展示なんですけど、うん、ちょっとあの一瞬過ぎて理解できるように出てきちゃったんですけど、まあ、こ, れこの下にある布とかも展示の一部というか、うん、かなりコンセプチュアルな、うん。 この手前には映像があったりして、うん、こういうちょっと攻めた感じの出来上がです。私がやるときは、この壁が4面あるんですけど、そこに300枚全部あの埋めて、な、え、ん、ー、ていうんですか。えーと 来た時にその動物の目があることによって、人が動物園に行った時に動物を見るんじゃなくて、動物が人を見ている空間を作ります。うん 脚立を置きます。登って見られるように。あ, あ、上にも貼るから。はい、脚立は、あの鳥が止まる木みたいなイメージ。で、人が登って。なるほど。本来、人が動物になっているような。イメージになる感じです。これで<笑>。プランが、プランにちょっと説明が。 私自身 の, あの挑戦としても結構新しくって、うん、今まではあの結構ファンタジックな絵を描いてフィ、うん、ジュアルでこうわーみたいな可愛いとかちょっとかっこいいみたいな感じだったんですけど、まあ、今回強いコンセプトを言って若干インスタレーション的な感じにしてコンセプトを強く打ち出すっていう。 フ<笑>いい、ね<笑>ね、ハンディングのなんか資料みたいなものは、はい、ここでパッと見れるん、はいはい、っと今 いいかたもり。 どうぞ。